ははいこんにちはスーパーアクション部室の安斉です今日ご紹介したいた商品は防水旅これ小原店限定で販売しております防水スパイク旅シリーズですねスパイクになってますスパイクになってますでこれが全て防水ですね雨の日とか濡れた山山林などでご活躍していただける商品になっておりますで、えー、こちら 2種類ありまして、こちらが安全ですね。先に鉄が入っています。これが鉄なしシリーズですね。で、こちら価格の方が鉄、鉄芯ありの方が5940円税込み。で、鉄出しの方、これが税込みで5500円で販売いたしておりますので、皆さんよろしくお願いします。